No. Hate. TV. はい、こんばんは先週申し伝えましたとおり、はいえー、今日は6画でございますはい、はい、えー、なので、えー、6月2日に起こったニュースは知りませんうん私ク<笑>ラックの前間泰とはいえー、フリーライターの安田光一ですは い, よ ろ, いすよろしくお願いいたします<笑>今年も残すところあと半年になりましたね結構なんかあの、うん、なかなかこのシステムがうまく構築できないですね 今日ぐらいから結構失敗なくいけんじゃないか、うん、今日はしかも時間通りに始まってるはずなんで、ええ<笑>ええ、<笑>まあそうですのコメントでチ<笑>、ええ、ャットで「録画の方が時間通りに始まるからいい」とかって言われてあそれは一つの方法ではみてんって感じなんですけど、ええ、<笑>はいえー、っと今日はですね、はい、あのー、特集としては、えー、特集っていうかですねタイトルとしてはうんこういうものを出してますだけどあの 特集ではないくてえっ、ー、とーまあ一つの、うん、今までやったことないネタなので、えー、タイトルにしましたけど、はい、特集ではなく後ろの方で多分最後の10分ぐらいで、うんえー、さっとやりますがす、ね、ちょっと継続的にあのいろいろ安田さんの普段やってる仕事とも実はあの。 関係したりとか、これね、まあ、ちょっと許せない話ではあるんでね、はい。あの、後半にきちんとお話したいと思いますけど。ううこともあります、ね。後半ちょっと、あの、はい、軽く、まあ、今日は前振りかな。うん、と思ってください。はい、はい、ええー、そ う, うしてるうちに、いつも僕たちの大好きなコーナー、バカニュースです。はい。<笑>今日はね、はい、いいのあるよ。うん、<笑>これ、お笑いですよね。<笑>これ。これ あのー、ずっこけたくなりましたね、これはね、これ面白かったですね、えー こ, れねはい、これではまるでリベラル政党だ、<笑>今、の LGBT のね、あの県でいろいろ自民党内で紛糾してるわけですよ、えー、稲田さんが頑張ってるんですけども、そうですね、この理解増進っていうね、はい、言葉をめぐってね。保守の人がね、はい、保守自称保守の極右、えーはい、クソ・ウヨ議員が。うん こんなんじゃまるでリベラル政党じゃないかとこうやって文句を言ったっていう そ, のそれをその産経新聞が自民保守派を油断してね憂鬱になってるのとここんなんじゃリベラル政党みたいでこんな大変な油断だったんだ大笑言ってるんだけどお前らあの名前なんだってどうなんですかね安田さんこれ。 まあ、あの自分たちのことが分かってなさすぎっていうか、うん、いやまあ、そう言っちゃった気持ちはわかりますよ、はい、僕らだって普段リベラルが、リベラルがって言って時、ええ、に, に、別に自民党のことは想定してませんからね、うんうん、だからそういう意味ではその人の、その議員の使い方は別にあったんだけども、<笑>うんうん、本来 の,、ええ、あの理念に立ち返ったらどうなんだとそうなんです、ね、いうことなんですけど。ええ リベラル政党党なんですか自民党は、うん。全然リベラルじゃないけどもしかし透明はリベラルなわけですよ本来、うんうん、リベラルデモクラティックですからねデモクラティックですね、えー、だから今のところは、えー、不自由非民主党みたいな感じになってますけども本来はこ の, この自民党の リ, リブデムのリベラルってどういう意味なんですかそもそもこれはね、うん 共産主義に対するアンチテーゼから始まったもんですよね、うんえー。だから自由と民主っていうものがいわさんと輝かあの輝いていたのはですね、うん。いわゆる冷戦構造の中において、も、うん、って言えば55年体制っていう中で、うんうんうん、左右両派の対立の中で。うん 共産主義に 対, 対地するも子たちで自由民主党っていうのはもともとあったら自由党と民主党が合併したわけだけども、うんうん、その透明っていうのはやっぱ共産主義に対するアンチテレーゼとして光り輝く存在であったと思うわけです、うん、自民党員からすればね。うんうんうんうん、ところがいつしかその自由というもの、うん、あるいは民主主義というものが置き去りにされて、うん、やっぱどちらかっていうと何だろうなトラディショナルなね、うん<笑> 動きを見せることによって、自民党っていうのは自らの立ち位置を確立してた部分ってありますまあ、あのーうん、そんなこんなで、えーえー、面白いんだけども、はいえー、実際にはそこにちょっと、あのーえー、看過できない問題が実はやっぱり、はらんるんだなと、はい、リベラルとは何かみたいなことも含めてね、えーあのー、逆に言うと、面白いけど、問題提起にはなってるなという感じがしましたバカニュースもう一つ。 はい、これです。あの<笑>、これね、ねえー、っと、おとといぐらいのニュースなんですね、はい。28日のニュースで、はい、これでまたみんなが、なんてことだとか言ってくるんですけど、ええ、この話、僕らだいぶ前にやった記憶ありますよね。ええ、あねあだから、あの改めてなんか説明会みたいなところで、はい、これ、デイリースポーツしか。 あれなんですけど、えー、いやこんなのと供述機なんかだめだろうっ て,、えーえー、っていう意見の人が今わーっと盛り上がっていて、うんうん、そういう意味で言うとこの間のほらあのオリンピックに政治的主張を持ち込んいいかどうかっていうのが、はい、やっぱりもう一回報じられることによって言えるのはどうなんだみたいなのが盛り上がると、うんうんうん、常にこう思い出させる効果はあると思うんですけども。えーえー 前回の放送ってね僕らこれ話いつやってるかというと2019年ですうん2年前、うん、で2年前に、あのー、そうい う, う話になっていて、えーえーえー、それでうんなんでその時はねもう自民党はもう全然、うん、やる気満々で、うん、こう教育実績持ち込んで、えー、そもそもあんなものは伝統的な 旗なんだからとか、うんうんうん、ってこの話をちょうどね徴用工問題とかあのー、貿易そ、えー、うジー、ね、ソミアとかねとか貿易摩擦の問題がありましたねなんですけど、はい、でその頃に紹介したあ、えー、ものがこれですね、はい、これは官邸のページですね極、えーえーえーえー、日記は別にあのう、ー、よっと旗ではなくて、うんうん、日本の昔からの文化なんだみたいなこと、うんうんうん、ほら世界の国でも同じように あの使ってるでしょう。<笑><笑>こういうことを、ええ、あの一生懸命英語で説明してるす、はい、言ってる内容はネットウヨのヘリコツと同じで、えええええー、どうなんだろう、ね、その時紹介したものはもう一つは、うんうん、でも海外ではまあこういう扱いですよピカピカと並んでんだよって、ええ、いうような話をしました。うん、で、えーとまあ、今回もその話が、まあ、ネットウヨ的な人との間で蒸し替えされてるわけなんですけども。ええあの 要はその理論としては供述機っていうのは戦争の旗ではなくもともと日本にある文化 で,、うん、でそういうあのおめでたい時とかに振るもの で,、うん、である意味一面ではそれは合ってるんですけど、うん、あのそういう政治的なものはないんだだからオリンに持ち込んでいいんだっていうのが擁護 す,、ねえーえーまあ、する。 そうですねある種日本の伝統なんだから伝統っていう ね, いねそういう言い方はしてますよねネット上の言う伝統って大体ここ10年ぐらいの、うん、<笑><笑>すごい短いスパンだねこれは<笑>一番長くてあの日本古来の伝統って一番長くて明治維新に、ねえーえー、そうですね日本は古来同棲でみたいな、えー、明治維新以降の話ですから、ねえー、そんなんばっかりじゃないですか、えーうん、であいつらが 伝統とと思っってるこだた違うし、うじゃあどうだったの前のオリンピック、東京オリンピックの時きは、はいあのー、どうだったんだっていうようなことを、うん、ちょっと、そういうの分かるものがないかなと思って 探, て探したんですけど、いまいちないけど、これね、あのー、バレーボール、はい、ソ連に勝った、盛り上がってる瞬間です。うんうん 60年のオリンピックでバレーボールがやっぱり一番、ね、そうですね日本はねあの頃はねアタックナンバーワンとかサインは V とかああいう漫画が生まれてたのもやっぱりその影響ってことで、あのー、その頃バレエっていう日本のバレーってすごかった、うん、で、ええ、後ろ誰も別に極日機どころか日照機も降ってないですよねで、えー、じゃ あ, そのあこれはねもう一人ねフランス人の写真家で、はいえー、レイモンド・デュパル うん。レレイモンド・ドゥパルドンっていう人がいるんですけど、これは観客席です。でそもそも 旗, 旗がない。<笑>ね。千九百六十四年こちら、はい、日本の伝統っていうんだったらもうとこの時振ってないしおかしいはず。もうこの極端きがんがんでね。出てんでしおかしい。うん。<笑>ええとこれは多分沿道っぽいですねマラソンなんかね。はい、沿道にはあるでしょう。うん。いやない。沿道だから。いやこれはどうあれあれって。<笑> もうおかしい、ね、半日なんじゃない？半日か半日 だ, <笑>だ半日かもしれないですね。これつはね。<笑>の当六十四年の日本人が全員半日人決まってます、うんね。日本人全体が採用。そうです。で、ま、ええ、<笑>あ一人上を変えるわ。そう、そういうような状態なわけですよね。うん、じゃ あ, あの東京オリンピック その前、あの、その前のオリンピック、うん、あの、韋駄天でもよくみんなが観覧してたベルリンの。はい、のこの間ソン・ジジョンさんがね。ではね、われわれの。日の丸ね。つけて、はい、それがつらかったみたいな話をしましたけど、ええええ。そのオリンピックではどうだったの。はい、旭日旗、はい。伝統だからね。日本帝国。そうですよ。もう出まくってんじゃないですか。ええ、大日本帝国ですからね。あれ。旭日旗はない。<笑>日の丸しか売ってないですよね。<笑> 日中戦しかないじゃないですか。こ<笑>れあのレニー・フェンシュタールさんのあのあのナチ映画からと半日なんじゃない？半日の可能性ありますよ、ね、<笑><笑>からね。1936年の半日ってなんだって話になるけどね。なんから結局、ええ、オリンピックで降り付なんか振って降り付きを振り出したのってあれいつかからないんだろうねう。サッカーとかあるかな。 だから比較的は新しい新しいカルチャーだと思 う,、ね、そうですよね。うん、で多分その旭日記自体が一般人が手にしてるので、うん、70年代の後半ぐらいからでね暴走族からじゃないかなと思うので、うんで暴走族に、うん、その前にもちょっとこの番組でちらっと話しましたけど、はい、暴走族にうよった要素を持ち込んだ人がいて、うんうん、あえてそういうあのそれは自民党のバック にいるよう右翼、うんうん、をあ、えー、不良をうよったカルチャーに染めたら、うん、いろいろ左翼の弾圧に使えるんじゃないかってことあり、うんうん、持ち込んだものなんですよね若者 の,、うんうん、あの自発的なサブカルチャーとも結構言いいんのがあって、うんうん、その頃からじゃないかな極日記、うん、逆に言うとその頃ろ旭日記のモチーフってそんなに極右っていうイメージもなくてサブカルチャー。 だっね、そうですね。横尾忠 の, の作品に出てきたりとか、えーも。あれモチーフにしたね、うん、あ, れありましたよね。そんなにあのだ僕の世代だと、うん、僕はまさに1964年オリンピックイヤーに生まれたわけですけどもねオリンピックの年に、はいはいあのー、僕の世代だと旭日旗ってね今の馬今野間さんが言った通りに、うん、暴走族のものだったわけですよ。うんうんうんね、だ暴走族のシンボルとして、うん 極地付きっってて存在したわけであってね、うんうん。それは何も日本の伝統とか文化を尊重した暴走族が出てきたわけではなくて、うん、一つのファッションとしてね、うん、あのそれが出てきたわけですよね、うん、ですから今ネトウヨが必死に日本の伝統なんだから、うん、古来日本に伝わるものだから、うん、あれ我々が生活の中に根ざしたものだからってどこにもそんな時代はなかったわけですよね。 暴走族のの子孫の可能性あんです、ねうんはあ<笑>まあ、<笑>そういういいことなんじゃないかな。じゃかだから別にあの暴走族自体は別にいいと思うんですけど、えー、その程度の問題と旭日記を振るっていうのはさっとかであって、えーえーうん、しかも割と新しく、うん、そんな官邸がこれは文化でとかって必死で言うこと自体がおかしいし、えー、その官邸がそれを言うのは軍国主義。 そのまま素でそうだと思うんですね。うん、そうですよね。なので、えっ、ー、とー、まあ、もうオリンピックあんのかないのかわかんないが、もうなんかどうでもよくなってきたけど、<笑>うん、でもなんかやりそうな雰囲気がありますよ。めちゃくち ゃ, じゃないですか。極ビスを持ち込んでいいし、うん、えー、千秋村はあの浮世絵のコンドームを15万個配って、はいはい、なんと酒も飲んでいいっていう話が聞こえたこと、わ、えーえー、割と人民の怒りが爆発するようになってます、ねうんうんうんうん。そうですよね。 革命起きんじゃない。革命前夜ですよね。なんか。革命前夜って感じしますよね本。本当そうです。最後は陥落前ですよ。<笑>ね、結構ここまでこうにすると、ちょっとやばいんじゃないかな、えーあ。あの。日本人も怒っちゃうんじゃないですか、えー、みたいな、うん、気持ちはちょっと。あります。そうですね。ぜひ7月革命を達成してほしいですね。<笑> 7月革命。えー、はい。えパ、ー、カニュース、パカニュースは以上。次。はい。えー、これです。 うん、DHC 先週も前週も同じタイトル の, あの<笑>あ使い回しですか使い回し色を変えてみましたけど、ええ、でも使い回しにしてもいいと思うのは、はい、この方位がさらにね、はい、強化されてきたというか、はい、包囲網がじわじわと迫ってきまあのー、まあ昨日の今日の報道だったんですけど、はい、昨日の大きなニュースとしてこういうのがありました。ええ 僕もびっくりしました。あの改めて確認したら全部消えてるんですよね。うん、この焼けくすくじなるものの以降の。文章はすべて消えてるっていう。うん、これなんで消したんだと思います。商売のためじゃないですか。う ん,、うん。あ要するに、まあ。 イミジックも今、包囲網っていう言葉を使いましたけれども、はいえ、自治体、つまり包括連携協定を結んでいる自治体が手を引こうとしている、うん、連携協定を解消しようとしている、うん、それから同時に一部の企業も距離を置き始めている、うんまあ、いわば逃げ出そうとしているわけですね、はい、この d h c に加担している部分から、はい。そうしたことで、えー、いわゆる d h c の会社の存続自体がやはり危うくなってくるという判断が、 社内にもあ果たしてはこの差別を反省したとか、差別を改めるとか、うん、今までやってきたことに関して何、何何らかの形できちんと自分たちが自制するというのとは違うと思うんですけども、うんうんうん、ただ、商、まあ、いとして困難になってきたっていうことが、やはりこうした動きを招いてるのかなっていう気がしますけどね、うん、前ね、前回、1月の終わりか2月ぐらいにやった時には、うんはいええ、こんな感じだったじゃないですか。そうなんですよこれあの会長 の, あの 文章を批判したた新入社員を辞めさせられたって話で、ね、人事部がこの偉そうにね、ええええ、あの言ってたとでその偉そうに言ってる内容は、はいうん、多少炎上したから何なんだとそうですよねで今までこういうあの何度もあんなこと言ってるけど、ええ、でもうちの会社潰れてないし顧客も離れてないんですよと批判的な消費者に乗っかって自分もそっちに同調するなんてその方がよくないんじゃないですかみたいなクソみたいなこと言ってる人事の。 人事の言葉ですよね<笑>、はい、これだって吉田会長も同じようなこと書いてませんでしたっけ<笑>うん、うん、私に対するいわゆる頑張ってくれとかね、うん、会長のおっしゃってることはもっともだという声がたくさん届いてます、うん、だから気にする必要はないみたいなことをね書いてましたよね。でも、うん、あのこれれは森屋市とととかか行政に言われると、ええはいええ、消しちゃうんだみたいな、うん、あといくつかの あまあ、これ平塚も行政ですよね、はいええ、でそれからその民放が DHC のこれ先週のあれですけど放送をやめたと、はい、でこれも行政、えーええ、解約するぞみたいなのがあると、うんうん、あなんだかんだ偉そうに、ね、あの言ってたけど、うん、結局のところや め, やめちゃうんですねみたいな<笑>もうやめるのはいいことなんだけど<笑>やめるのはいいことなんだけどあの勢いはどこ行ったんだって話になってくるわけですね。 いやネトウヨ仕草としては、うんまあ、当, 然当然というか、まあ、予想できたかあれだと思うんだけど、うん、考えてみたら、ね、その自治体に関して言うならば、うん、あの包括連携協定を破棄するっいうのはこれ当然だと思いません。はいはいはい、というか、いまだに結んでいるほうがおかしいですよね、うん。ヘイトスピーチ解消法っていうのは特に自治体行政の差別に対する取り組み差別撤廃に向ける理念というものを、ねうん、重視してるわけじゃないですか。うんうん これ全くこの法の理念に反した行為ですよね、うん、未だにれ包括連携協定結んでること自体が、うんうん。ですから、未だに結んでるところは即刻やめるべきですし、うん。それから今ようやく解消をっていうか、本来はもっと早く解消すべきだったわけですよ。これはそうですね。ええ、うでまあ、あのーまあ、自治体もそうですし、ええ、あといくつかさっきのあのー。 えー、テレビの広告をね、はい、やめるとこが出てきているとか、ね、あと新聞の折り込み広告なんかもそうですねうう、はい、話に絡んでいくつかの企業が、はい、あのもう意見を言い始めてると、はい、でその、えー、意見を言い始めることになるにはそれなり の, あの き, っありきっかけもあり、ねはい、そういう働きかけをしている方がいらっしゃってですねあの これうちなんかなんとあの報じ忘れてるんですけど<笑>なんかバタバタしてて、ね、我々としたことが DHC と契約してる企業に、ええ、申し入れ を, をされた方が。はい いらっしゃるんですよね。はい、これはあのされた方というか非個人じゃないです。はいえー、これ字がちっちゃくて見えないかもしれないですけど前にあのうちの番組でそれこそ企業とヘイトというテーマの時に登場していただいたムン・ゴンヒさんがいらっしゃる、はい、NPO 法人イ多民族共生人権教育センターそれからそこにブラック解放同盟大阪府連合会、えー、ブラック解放大阪府民共闘会議この3社が共同で、はいえー、4月29日に申し入れを行った、はい、でそのの申し入れの内容っていうのは、 こうなんですね。うん四、うん、項目。DHC が会社として行った人事タブレットで公式に謝罪し社内ルール策定等の再発防止策を実行することを DHC にあなたの会社から要請してください。そうですね。取引先に向けた要請ですね。これ は, ねはい。それだから DHC に対しては謝罪の方について自体の深刻さに関わる公式ホームページの謝罪文の掲載掲載のみならず、うん DHC 直営店舗での謝罪文掲出、主要新聞紙面への謝罪広告の掲載、代表取締役会長、CEO の吉田義昭氏による謝罪記者会見によって行うということを、これを DHC にあなたの会社から要請してくださいと、はい、だから前期要請が聞き入れられなかった場合、はい、DHC との取引停止を含めた厳しい措置を取ってください。 以上2点を踏まえて DHC が、えー、人種差別を繰り返していることについて主要な取引先である御社の認識を公表してください、はい、こういう要望書を送った、えーえー、で、回答の締め切りは5月21日で、はいえーえー、今あその回答がだいぶ集まって き, 集 ま, ってきました、ね、あということで、えー、これだけ集まってるんですね。はいはい あの丸がついてるところが回答してきたところ、ええだからえー、何もついてないところはまだ未回答ですね。はいえー、結構たくさんの大企業が回答してますしね、うんうん。で、あのこれ、新聞でもあの報じられてるんですけど、はいえー、どこの企業がどういう回答をしたかみたいなことは、詳細は出てないんですが、はいえー、一応、こういう感じだったと。 まず社が回答したという こ, と、はい、あのこうしたいわゆる人権関係の取り組みに対する回答としては、はい、あの意外とこうあの高い確率で回答が返ってきたということですね。 でえーまあ、こういうような d h c の兵と直接非難するようなことを言ってきたところとかいろいろあるんですけど、はい、あのちょっと詳細が分かんないのでこれをその要望を出して回答をまとめられた多民族共生人権教育センターのムン・ゴンさん今日またあのちょっとつないでますので、はいえー、ちょっとお呼びしたいと思います。はい。はいえー、文さん。はい あ、どうもよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。ご無沙汰しております。はい、こちらこそご無沙汰。急にお呼び立てしまして申し訳ございません。あいえいえ、どのぐらいです。<笑><笑>あのー、さっきのあのー、要望書と回答なんですけど、うん、まあ、はい、昨日記者発表されたんですかね。 え報道提供ですね情報提供して記事に入ってきましたね。でま あ, あの昨日から今日にかけて記事になってるんですけども、はい、あのもう一度ちょっとその概要回答のねあのさっき過剰書きでいくつか出しましたがあのその内容を詳しくちょっと教えていただいていいでしょうか。 えっと、まずはですね、企業宛ての要望書そのものなんですけれども、我々がその要望したあのスタンスというのは、ビジネスと人権という視点なんですよね。要するに企業として無視できない行動規範として、昨年、日本政府が行動計画を定めたビジネスと人権という観点からあの取引先である DHC のこの人員差別を御社は。 に対御社はその DH に対して何をできるんですかということについて、そういう観点で、えー、要望書を書いたわけなんです。なので、ある意味で言うと、多くの企業の方が回答いただいたんですけれども、うんまあ、無視のできない、あのーまあ、項目というか、まあうん、聞き方をわれわれとしては、まあ、考えてやった結果かなとも思っていムーンさんとしては、結構、企業 の, その回答っていうのは、あはいはいあのー 割と真摯によく答えてるなというような感想ですかはいあの想像以上にあの、うん、それぞれの企業なりに、えー、真摯に、誠実にこの問題について、うんえー、回答いただけたという印象は強いですね。と、えーはいあなるほど。あの例えばその、えー、DHC のヘッドを直接非難というようなものというのは、どういうそうですね。う これは例えばですけれども、一番もう、び、はい、シッと至るのが、キリンドさんですね、うん、ドラッグストアの。はいはいはいはい、これらの DSC の発言というのは、社会性を著しく欠くものであり、当社として愛であるものは一切ありませんと言い切ってるわけですね。うんうんうん、これはなかなかあの、えー、すごいあの断固とした表現ですしそうです、ね、例えばイオンさん。 代表としては各企業が人権基準ですとか人権方針というものを持っていてそれをに照らしたときに取引先である DHC のそのようなヘイトスピーチについては相入れないものであるだとか遺憾であるだとか我々の考えている人権基準にはそわないものであるといったような非難というか。 それはだめですよねという認識の表明ということをしていただいてるんでそれで、の DHC の方にその遺憾の意を伝えるというような行動を取った会社も7社あったとそうですね、はいうん、あの遺憾の意を伝えたというのは、例えば、このハートインを経営している JR 西日本デイリーサービスネットさん。 うんうんうん、中がそうだし、その親会社である、要するに JR 西日本も遺憾の意を表明していただいてるんですけれども、ミニストップだとか、イオンなんていうのは、まずはどういうことなんだと、ちゃんと説明してくれということを問い合わせているんですね。これだけでも結構ね、決して小さくないプレッシャーですよね。まあ 大きいプレッシャーを与えたことになると思いますし、平和さ産なんかも、例えば公式見解を求めているよと、求めていますと。うんうん、もう現にはその、うんうん、この問題をうちの会社としては注意してますと。うんうん、どういうことなんですかということをお説明してくださいという、うんうんまあ。まずは段階を踏んでおられるわけですよね。それによっては、どうぞ。それによっては、はい、それによっては、はい、今後、何らかの 対応、まあ、適切な対処だとか、うん、そういう表現をしておられるところが多かったですけれども、調査、えー、等によっては、適切な対応、何らかの対応を取りますよと答えた会社が、まあ、4社、明言をしておられるわけでそのサプライヤーに対する人権行動ありっていうのは、どういうことなんですか。うんうん これはです、ねあのうん、よく、まあ、安田さんなんか詳しいと思うんですけれども、縫、う、製、んえー、工場における外国人技能実習生の、はいまあ、劣悪な就労状況ってあるじゃないですか、えーえーえー、で結局そういった工場で作られているう例えば服っていうのは、うん、大手 の,、はい、あの服飾メーカーとか売ってるわけですよね。そうですよね、うんえー。だからといって、うち の, うちの会社はその外国人技能実習生を直接雇っていないんだけれども、うんうん、その。 技能実習生を雇っているその、はい、工場が行っている、えー、人権侵害、知ったこっちゃありませんってこと、ええ、言えないわけですよね。はい、当然ですけれども、ええ、あのビジネス、人権という観点でいうと、それとサプライヤーが人権侵害を行っていないか、うんうん、そこに加担しないかどうかということについて、うん、これ、人権デューディジェンスという言い方をしますけれども、うんうん、ちゃんと自分のところの会社が人権侵害に加担しないための注意義務を払ってください。 ということが、はい、このビジネス人権という考え方の中で、企、う、業、んうん、に求められていることなんですね。それをしっかりと明文化した、規、う、範、んえー、として持っている、うん、というのが、あここでいうところのお、うん、発車ですね、うんうん。なるほどね。あ発車ってですね、森、うんはい、さん、はいはいはい、これね、えっとまあ、回答が来て、結構その、いろんな企業が真摯にこの問題を捉えていると。うん えー、いう結果が分かったんですけども、まあ、これでそのああよかったですね、あの削除もされたし、もうああ終わりましたねっていうわけでは当然ないですよね、もちろん、そうですよね、うんまあまあ、削除するというのは先ほど江澤さんおっしゃっていただいたように、うんまあ、そもそも警察するのが間違いで、うんまあ、半年前に削除しておかなくちゃいけないことなので、うん、当然のことであって、うん、次にやはり求めるべきは、うん、え致会社としての謝罪、そして、 えー、このような会社ぐるみで深刻な差別を行った、はいうんうんうん、ということに関する経緯と原因の究明、うんうんえーえー、そしてそれに基づく再発防止策の策定、うんうんうん、これはあのー、社内システムの問題ですとか、はい、企業風土そのものに関わる、まあ、これはあの想像するまで。 ないですけれども、うんまあ、吉田会長の上位下脱のそのようなワンマンな経営体質というものが、おそらくはまあ会社としてのガバナンスが全く行き届かない、今回の事態を招いた大きな原因であろうということは、要因に想像がつきますので、そういった社内風土の改善も含めたえ再発防止策の策定、そこまでいって、ようやく DHC という企業が、当たり前のお企業、 に生まれ変わるという、再生するということになるわけですから、うんうんうん、我々とわれわれとしては当然、そこまでを求めていく、ええ、それがなされるまでは、この DHG に対する取り組みというのは終わらないというふうに思っていますし、うんうん、はいムン、はいはいはいえー、さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、あの今後ともちょっとまたあと い, まあのいろいろうん、はいまあ、社会問題としてかなり周知されてきたような感じに。 なってきたと思うので、われわれもね、もうずっと、あの、ずっと前から<笑>やってるけど、やっとこさ、世の中に。知られてきたなみたい な, な、ね、まだそういう段階だと思うので、でねうんえーはい、今後も引き続き、あのー、いろいろ頑張っていきましょう、はい。はい、いろいろと協力していきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうござい ま, ざいました。はい。はい 結局、ね、こういう動きがあったことは、はい、やっぱり、あのー、DHC が文書を取り下げる一つの大きな要因となったことは間違いないでしょうね、彼らっていや売ってくれるとがなくなると困ってしまうわけですから、うんうんうん、あのそういったことも十分、あのこれ今後も注視するのと、ただね、うんうん、今、野間さんもおっしゃったように、これで終わったわけじゃないわけで、はい、文書を下げればいいだろうって話じゃないわけですよね、うんうんで、やっぱりなぜそういうことが起きたのか、今まで何やってきたのか、もちろんきちんとした謝罪とですね。はい 今後っていうのムンさんも言ってた通りこれが必要になってくるし、うん、でそういったことも含めてあの我々ももちろん追及の手は緩めないのと同じように社会的にもやっぱこれをまだ認めない、うん、この会社の、えー、やっぱこの方針これまでやってきたことは断じて認めないし、うん、決してだけでは済まないんだっていう動きはこれからも続くと思うんです、うん、6月の3日、うんあのー、6月の3日の、えー、とこれ金曜日ですねはい、金曜日、はい明日ですね いよいよ本丸 で,、はい、そうです本丸であれが、はい、<笑>あ本社前行動をやりますからね、はいえー、会社まで直接乗り込むぞとでで主催の方もいやいや削除したからって別に行きますよって、ねね、当然そうですよね<笑> そ, のその通りですだからなんだって話なわけですからね、はいはいえーえー、そういうことで明日の、はい うん18時半ですね。はい、6時半から、えー、南麻布の DHC 本社 前, 本社前、えー、で抗議行動がありますので、はいえー、みんなでガーンとあのやりましょう行ったったらええねんですね。 えー、夕方6時半から、はいえー、港区南麻布、えー、2丁目ですね。からあこれ、麻布十番の駅降りててね、はいあのー、あれ歩いていくと DHA のでっかい看板見えますんで、うんうん、あの韓国大使館とかの先ですよ、はい、よりによってさ、はい、民団とか韓国大使館のすぐ近く、隣なんだよね。お であの目立つ青い看板がありますのでそこの前で、はい、あのサイレント放棄行動を行う予定です、はいえー、皆さんぜひ参加してください、はいはいえー、じゃあ DHC に関してはあ こ, んこんなところで、はいえー、次に行きたいと思いますはい次、はい、うん LGBT 法案ね、先週、もうだめになっちゃいましたねとか 言,、えー、言ってましたね。言ってたじゃないですか、はいえー、実はそうでもないんですか、これ。うん、な, んなんか微妙なところに来てますよ ね, ですよね、まあ。変な話だけど、稲田さんが頑張ってる部分もあると思うんですよ、うんえー、これね、うんあのー。先週の土曜日にから、はい、あ日曜日日日かからににけて、て、えー、えー、24時間にわたって、はい 24時間シットインって結構 す, す, い す, ごいこれすごいことですよね。うん、あんまり例がなかっもともとあんまり例がないし、えーえー、そもそもその LGBT の社会運動って、えーまあ、レインボープライドみたいなのがメインで、はいえー、あんまりそのストラグルっぽいのはあんまりなかったし含、うんうん、まれなかったじゃないですか。えーはいうん、だけど、えー、っ, と思って、あのー すすごいハードコアな感じに来たんでさすが、ね、にあの切れましたみたいな、こんな、さすがに切れましたばっかりですけど、そ<笑>んな感じで、これはだから土曜日あの、うんうん、僕、ちょっとちらっとだけしかってないんですけど、ちょっと自民党前ですね。はい、自民党前、ねはいえー、とこれはあの、なんか割と、うん、右上に見えてるのが、自民党の、はい、本部ビル、自由民主党って書いてあるところなんですけども。ええええうん 結構ね、えー、そのなんか斜めの対岸みたいなところにいつも抗議してるんですけど、ええ、かなりの人数がいま す, す、ねえー、これがその前頭方なんですけど、はい、これ後ろの方です、はい、これはね、あの現場に行った人は分かると思いますけ、ね、ど、はい、かなり長い永、うんうん、田町駅の別のもう一個の入り口の手前とかでも人がこう一列に並ばされちゃってるから長く伸びてて、うん、あのすごい多いなとしかもそのうちの何人かのコアなメンバーの人たちは。 本当に24時間座り込してましたからね。えーえー、で、あのー、抗議文を出したり、はいはい、署名あの9万ぐらい集まった署名を出したりっていうことを、えーえー、やってました。うん、でまあやっぱり、あのー、この時のスピーチで、ねうん、僕はやっぱり非常に印象に残ったの、あのー、これはこの番組で僕と安田さんも言ったことですけど差別に禁止ぐらい 程度のことをね、うんあの、反対するような人がそもそも議員でいいんですかみたいなそんなこと今何年ですかと2021年ですよと そ, うです、ね、あのそんなこと世界の国にそんな議員いますかと差別禁止、ええ、反対みたいな。 本当ですよね、うん。反対どころか、躊躇するだけでもおかしいわけでね、差別することはだめなわけですから、うん、そのだめなことに躊躇したりとかね、うん、まあ、してや差別禁止じゃなくて、理解増進だって言い換えることによってね、うんえー、何かもう本当、図ろうとしてること自体が僕はおかしいと思うわけで、うん、やっぱりその 最,、えー、最初のちょっとバカニュースでね、自民党 の, あの前振り的にやりましたけれども、えー、やっぱり、あのー、そこに根本的な、リベラル。 っととでもリベラルっぽいことは全部反対。ええ、つまり単なる逆張り、ええうんうん、あの反対の反対ってやってるだけですよね、はいええ、でだから自分たちがリベラル・デモクラティック・パーティーであるのにもかかわらず、うんうん、これではまるでリベラル政党だって言っちゃうと、うんうんうん、で差別には本来反対しなければいけないということはもう常識であるにもかかわらず差別反対に反対って言っちゃうという。うんうんうん うんサブカル逆張り言い癖がそのまま政治中枢に持ち込まれてるみたいな感じがしますね。そうですね、うん、これやはりね、産経新聞が書いてたんだけどね、うん、これを通してしまうと、ですねい、うんえー、わば小さな穴がだんだん大きくなってくるんだと、いわば一点突破、全面展開されてしまうっていうわので、ねうんそうそう、だからこれ、絶対阻止するんだと。<笑><笑>つまりさ、うん 何を守り、この法案が通ることによ法案がね、俺、うん、が通ることによって、うん、一体、日本の何が壊れるのか、何が崩れるのか、でこの人たち、一体どんな損をするのか。そして 社会はどうなっていくのかってこれたちが考えてる日本って何なのかってことを改めていろいろ考えざるを得なかったんですけどね、うんえー、一点突破全面転換っていうけどもだって法律なんってそういうもんだし、うん、そしてあのこうした人権を守るとか人格を守るとか、うん、人の権利を獲得するってことがそんなに怖いんですかね怖いんじゃない怖いの多分いやもう国体というか自分が、うん、自我が自我が崩壊するわけでタルと崩壊するんじゃないこ、うん、こんな左翼の言うことが1ミリでも あの通っってしまったらみたいな、俺のなんかものこう何のかもうそれもう左翼とにかく左翼に反対左翼の言うことは何でも反対だと思うんですよ。 なんていうの賃金下げろ運動をしたら、うん、自民党上げるんじゃないかなって思うので役割でらね そ, う そ, う そ, う、うん、そんな感じすらしますよね で, ねでなんかここまでおかしくなってるのはやっぱりその、うん、理念っつうものがまるでないっていうことと、うんえー、あとまあその中であのおかしなことも起きてるじゃないですかえっ、ー、とこれね稲田さんが 三景新聞、アビル類に抗議してる、るこれ珍しい、ないですか。ええええ、うん珍しいですね。<笑>これかなり、レア、うん。ええ、歪曲記事も与えた影響、大きい。歪曲記事って言ってるんですよ。ええまあ、今までも、もちろんね、アビル類ですから、何でも歪曲してますけど。それを、あん、あんたが言うかみたいなね。うんうん、でも、それで、稲田さん左翼扱いです。その合祀と一緒に、左翼扱いです。<笑><笑>です<笑>だからあ、あのー、どう、ええ。 これどう思います稲田さんってねなんかその数年前 の, あのレインボープライドにも細野さんとかと一緒に来 て, て, 来てしいて、ねねね、男闘呼組の空洞、はい、と握手してりしてましたけども、えーえーえーおまあ、当時はねあの安倍昭恵さんがね、うんうん、とレインボーパレード 車に乗って、乗りましたね打ってみたいなことやってたんで、えーえー、いやちょっと若干自民党を警戒する感も、うんうん、僕たちはね、ありの、うんはい、だけどやっぱりそのメインの与党のところにね、うん、がちゃんとや食い込むというか、与党のやつがなんかこういうふうなものに参加して推進しないといけないと思わせることが大事だなと思ってはいたんですけど、はいうん、まあでも、 稲田朋美なんてやっぱり極宇宙の曲って言うんですね、うんうん、だからあのまあポーズなんだろうけどポーズでもやったほうがいいそうですねこうふうに思ってましたが、うん、ここに来てなんか単なるポーズというよりもうちょっと何かやっぱり理念があるのかなっていうこうふうにも思ったんですけどどうなんですかうん、分からないただこの問題に関しては稲田さんやっぱりきちんと主張はしてますよね、うん、ですからその自民党の中では極めて 稀な主張だと僕は思ってる、うん、ここに産経新聞強く批判するのは、うん。で、ですから頑張ってほしいと思うと同時に、うん、その稲田さんですらやっぱりね。差別禁止ってことは言わないわけですよね。うん、そうそうそうこれね、えー、さっきの産経新聞の講義で、ねうん。あの一行目がひどくて。はい あのエルジミンも差別禁止ではなく理解増進なんですとか。今を言うな、ええ、差別禁止にはやっぱり反対してるん<笑><笑><笑> そ, その辺がやっぱりザ自民党なんだろうなと思いますけれども。ああうん、ねどうどうなんですか。うん、で理解増進でつまり理解増進が足りないのは自民党であってね。で全然その理解してないのね。まあ、全く理解されてないし理解してないし。全然のトイレがどうのこうのとかっていうことですの。 ネット上のバカ言説とか、うん、だか結局この人たちで突き詰めてみると、うん、トイレと風呂の問題しか出てこない。わけ、うん、トイレの話ばっかりなんだよね。<笑>トイレどうすんだ、うん、で風呂どうすんだって、うんうん、結局そういう問題に特化してるわけですからね。うん、そういうとこらしい。ごく一部ですからね。えー、権利の中ではね。そうなんですあのー、まあ、えっと、それでもこう。はい、今国会でもまだやるぞっていう。えー うんうん、稲田朋美が言ってるっていうのもあって、ええ、これも引き続き注視していてそうですね。でこれはそのヘイトスピーチ解消法よりも緩いのかもしれないけど、うん、今のこの日本の現状で言うとそれでもなないいいよりじゃ思ます、うんうんあの。当事者の人に聞くと全然しらけてる人もいっぱいいますけどね、うん、何が理解増進やどうでもええわとか言ってる人もいるけど、うんうんまあ、別にあって困るようなものではないと思うので。ええええ あの引き続きき続注目していきたいう。た そ,、ね、そこからまた何か展望が見えてきたり開いてくる可能性もありますからね。はい、今日はあの日本がいかに人権的に NG かみたいなこの小ネタ的にえいや、今日もねあんまりう、うん、大きなネタないし次の「ノーヘイ TV」何やろうかなって昨日の朝ぐらいまでは考えてたんです、うんうん、だけどめちゃくちゃネタあってあのるもん、ね。あの 困, 困りますよね、うん、全然リベラルじゃデモクラティックでもないわけですからこれからもネタ出続けるでしょう<笑>ですよねはい、はいえー、次はですね、はいえー、これも土曜日えっと忍び会にえ、えー、シュさんし忍ぶ会に安田、えー さ, はい、さ, さん行ってこられたんですよ、はいえー、多くの人が集まりましたね、はい、あの築地本願寺です、はいあのー およそ400人参列者が今つまりま あ, あのいわゆるこういった入管の問題あるいは外国人労働者の問題などに取り組んできてる人はもちろんのこと、はい、僕が話した中では全くそれにの関係なく新聞報道とかね、はい、テレビの報道で見てですね、うんえー、本当にひどい話だと、うん、せめて一言お悔やみの言葉を伝えたいという思いで来た人も中にいらっしゃって、うんはいえー、そういった意味ではウィシュマさんの問題っていうのはすごく投げかけた。 意味は大きかっったたんだろうなって思いましたこれ今会場の写真なんですけども外から撮ったものですけどね、はい、これ列がでてきてますけども、はいはいはい、会場の中にいわば喧嘩をするのにですね、はいえー、もう会場人が入りきれなくて順番待ってる男なんです、はい、でちょうど本当に、えー、会場の外まで長い列ができるぐらいに多くの人が集まってきた、うんうん、これが島さんの忍ぶ会だったんですね、うんうん、中で、まあ、一人一人お花を捧げてですね手を合わせて、はい、あのー みんな頭を垂れてたわけですけれども、うん、投与も来ました、ね、人あなん、えーまあ何かすぐにつまみ出されてましたされてんですね石川大我さんにねはいあのすぐにつまみ出されましたけども大した大きな問題にならなかったで、まあ、最後にねウ島、うん、さんの妹さん二人、えー、ポール・ニマさんと、えー、和ヨ美さんがね、はいえー、最後に会見に答えてですね、はい、でお話になったのはやっぱり印象に残ってます、うん、ちなみにに一番左に写ってるのが えー、今回、牛間さんの事件、あのー、死亡事件に関して、うんえー、主任弁護士を務めている指宿さんですけども、指、は、宿、いまあ、さんはね、うん、あの冒頭、これ、やっぱり入管に命を奪われたんだと、うんえー、いうことを強調されて、うん、そして牛間さんの、あのー、妹さん、二人はね、うん、まず、まず一番大事なことは、いろんな日本政府の関係者にもあったわけです、うん、入管庁の長官にもあってるし、うん、法務大臣にもあってるし、うん、いろいろ役人にもあってるわけ。うん 一度たりともですよ、うん、一度たりともまず謝罪の言葉を受けてないんです、はあはあ、えこれまで様々なことがもうすでに報道で明らかになってますよね差業を疑ってみたりとかあるいは、えー、肝心な情報を出さなかったり、うんえー、したことは明らかなんだけども、うん 一度たりとも謝罪は受けてない、うんえー、それからもう今問題となっているのはその監視カメこの映像をとにかく出してほしいっていうのはこれ遺族の率直な気持ちですよ、うん、どういう形で死んだったのか、うん、死ななきゃならなかったのか。うんえー 正確な死因すらまだ明らかになってないような状況においてね、うんうん、やっぱり貴重な映像だと思うんですね、うん、ところが、あの入管庁、法務省、当局はね、うん、当初は家族には映像を見せてもいいかもしれない、うん、ってことは言ってたのに、はい、もう今、見解がらっと変えてるわけです、うんうんうんええー、最終報告書っていうのは7月に出るんですけども、うん、その最終報告書にビデオの、つまり監視映像の中身に関しては文章で触れるけれども、うん、物は出す予定はない。うん ということ言ってるわけです、うん、これに対してやっぱり姉妹怒ってるわけです、うんうんうん、つまり相当にまずいものが写ってるんではないか、うん、あるいはあの入管庁にとってやましいことがあるならば、うん、堂々とやっぱり情報公開してほしいと、うんうんえー、でいろんなことをおっしゃってたんだけどもやっぱり 一つにはね、はい、我々がスリランカから来たっていうこと、うん、つまり姉がスリランカ人であるということ、うん、こうしたこと、つまりアジア人差別がね、うん、日本の中に根底にあるのではないか、うん、ちょっ疑問もやっぱ口にされましたよね。うんうんうん、僕はそれあるんだと思います。うん、まあ、もちろん日本の入管収容施設っていうのは、まあ、アジア人あるいはアフリカ系の人が非常に多いのは事実ですね。うんうん、なんではあるんだけれども、 やはりここまでひどい対応っていうのは<笑>、うん、そうした国の人々だからこそ、えー、日本人って言いたけだかになるじゃない、うん、アジア人対かさ、うん、アフリカ人に対して、えーうん、そうしたこともやっぱりその死に追いやった一つの原因として、うん、あるいはファクトの一つとして存在するのではないかと、うん、いう疑念もやっぱり抱いてるよう依然性はし ま, し、ねはいはい、まだ何の謝罪も出てない、うん、そして真相も明らかになってはいない。 もうこれだけ長い時間をかけても何もまだ出てきてない。あのちなみに遺族あのご遺族の方はね、えー、滞在の延長を申請して、うんえー、これはきちんと解決するまで日本でもっていろいろ訴えかけたいってことはおっしゃってました。うん、はい。えー、引き続きこれもまあ DHC も何でも全部引き続き引き続きっていうこともずっとその本来ならすぐ解決すべきようなことが全然解決しないっていう、はい。そうなんです。 逆張りの逆張りで、えーえー、来てる人たちなので、えー、これもしつこく追いかけていきたいそうですね、でもう一つね、はい、入管法の改正っていうのはまあ流れましたけれども、はい、これ、現行の入管法で死者が出てるわけですからね、でねで何も、石間さんが初めてじゃない、はいうん、これまで少なくともこの15年間で17、8人の人が命を落としてる、うん、現行の入管法でこれだけ問題があって、人が命を奪われてるっていう事実、われわれきちんとやっぱ向き合うべきだと思いますね。はい、はい、えー、次はあ今日の、えー メインの、はい。メインだけど時間はそんなに、えー、取らないですが、えええー、これ、うん、<笑><笑>これねもうこれ増えてます ね, こ, ういうのねあこれね何のことかっていうとまずこういうニュースがあって神戸新聞でしかあの報道されてないんですけどもえええええー、神戸新聞でない。 はいこれですね、ドワンゴに削除命令と、はい、ブラック差別動画、はいえー、ニコニコ動画に削除命令出したんだけど、ニコニコ動画はなかなかその削除しなかっ、ええ、削除してくださいって頼んだんだけど、ええ、しなかったと、はいで、YouTube とかはすぐ消えたんだが、ええ、ドワンゴはいや、裁判とかないと消しませんよみたいな、言論の自由だから、うん ずっと川上のこんな日常ですね。どんな動画だったかっていうと、うん、おこういうことですね。えー、これはね、あのー、丹波篠山市長なんです、はいえー、めっちゃひどいとこんな差別助長する内容で、うんうんえー、こ, こんなひどい動画が。 どうなんだってことを会見でおっしゃってるっていう、うん、で、これはどういうことか と, いうと丹波篠山の市内の。ある地域を、はい、ここは部落だということで。うん、で、なんかこう、ものこう、面白半分に、はい。あの。人の家の。ええ。岩崎と取ったりとか。ええええ、で, で、驚おどしく。なんかこう。怖いバイブがあると。 そうですね、あと、廃屋があったりすると驚いたりするわけですね、こんなとこに廃屋が、みたいな。であの、この日だけで神戸新聞、3つも記事出してるんです、えー、かなり力が入ってて、うん、結局、あのー、研究を装ってると。これはその 地域研究なんだという体でやってると、はいええ、そういう意味で言うと、うん、その鳥取ループの件も近いものがあると思うんですけども、ねうんまあ、地域研究の体を装っているけども、うん、実際にはどうもそうじゃないでしょうみたいな動画が多いですよね。そう で, すねであのちょうどねたまたまそのさっきのね、はい、あの 自民党前に行った時に、えーえーえー、僕友達がやっぱり来てて、はい、話をしてたら、うん、あの突然ね「野間さん神戸のなんたらっていうところはどんな場所ですか?」とか言って、うん、あの聞いてくるから「はいは い, はい、いやあそこは別にどんなんて別に神戸の人も知らんのちゃうかな」っ、う、て、んうん、ハイキングコースの途中に通るところぐらいじゃないかな、うんうんうん、とって言最近そういうね 動画で、うん、そこの場所がなんかそのいろいろ取り上げられてて、うん、自分 の, その彼氏がそういうものにはまっちゃっててなんかあんまり見ない方がいいんじゃないの、えー、いろ差別が多いからって、えー、いうように思うんですけど、うん、って言ってあ「あそこはなんか朝鮮部落なんですか?」とか「いや朝鮮部落多分関係ないな、うん」みたいな。うんうんで 山あいとか川沿いのなんか狭い奥地みたいなところすぐになるんですよ、街、うん、から 10, 10分ぐらい歩いたら、えーえーえーで、そういうところにたまたまその古い家とかが残ったりすると、みんなその全然分かってないやつが、これはなんかその朝鮮部落の痕跡でとかね、はいえー、なんか被差別部落のとかっていうんだけど、全然そうじゃない場合がすごいあるんですね。うんうんうん で、あの実際にそうである場合もあ る, あるんですけど、うんうん、それはその例えばあの戦時中に川の五番工事だとか、はい、トンネルを掘りに来てあの新鉄のトンネルを掘りに来てね、ええええ、あの亡くなった朝鮮人の方の慰霊碑とかも立建ってるとこもあるんですけど、ええ、あのそういうところを見に行っても別にそれっぽいあの雰囲気の集落なんてもうあるわけでもないし、うんう ん, うんまあ、なんかそういうのが非常に多くて。うんあの 団地も多いででししょ多いんんすよよ安田さんはその辺よく知っってらっしゃるらいやだからね、うん、僕はどちらかっていうとその外国人の集中率が高い団地とかをね、うん、ずっと取材してたことがあるわけですよね。はい、でその強制の形みたいなものを求めてやってたんだけど、うんまあ、一応参考までに、うん、僕は行ったことのない団地であれば、うん、団地と住所を打ち込んだりして一応調べるわけですよね。 ヒットインていうのは一番上にねネット上で検索して上がってくるのがまさにこのいわゆる中国人が多い団地ベトナム人が多い団地あるいはブラジル人が多い団地そこをねワわごわと探検するわけ で, で例えば中国人が多い団地に行くと「中国系の商店がありました」 ああるわああるわわなって、うん、で聞こえてくるのは中国語ばかりです<笑>そりゃそうだろうなってい う, いう以外の何者でもなくてでしかもその映像が暗かったりするからねなんか非常に驚々しい、うん、何か非常になんか、ね、治安の悪いねい、うんえーまあ、わば戦場カメラマン的な意識でいくのかな、うんね、銃弾なんか飛び交うこともないのにね、うん、何か誰も行かないところを俺が踏み込んでるみたいなその自意識がたまらなく僕は嫌でしかたがないんだけども。うんうんうん そういう紹介のされ方をするわけ、うん、で必ずディープな場所でした、うん、ディープな場所でしたディープな場所でした、うん、ってそういう言い方をするわけですよね で, す で, でも考えてみたら外国人が多いというだけ、うん、で多いんだったら当然ながらそういった焦点ができるし、うん、あるいは外国語を話す子どもたち大人たちがそばにいることは何ら不思議もない、うん、でもうこれ断念しても構わないけど例えばまあ団地に限定していえばね、うん、この団地は怖いところですと、うん、外国人が多いですみたいな紹介のされ方をしたところに行って、うん ななんてことないから怖いと思ったこともないし、うん、それ怖いことなんてどこだってあるわけでね、うん、だからどんな地域だって怖かったり怖くなかったりすることあるんだけどもいわゆる動画で紹介されてるようなおどろどろしさなんていうの足を運んでみれば何もないしそんなものは、うん、普通の団地ですよ、うん、どこにでもあるもの、うん、しかしこうしてやたら深掘り自分だけが深掘りしたんだという主張をするのためにですね、うん、あえて、えー、そうした団地を 巨像としして、ねうん、の団地を映し出す行為、うん、それは団地だけじゃなくて今野間さんが言った被差別部落、うん、あるいはかつての在日コリアの集中地域、うん、これはこんなになってるこんなひどいとこで怖いとこでってこれはねまさしく差別そのものだと思います。で、あのー、なかなかその差別でしょうって、あのー、言いにくかったり言い切れなかったりするのは、うん、その例えばいやらしいヘイトスピーチとかね あ, のあからさまじゃないヘイトスピーチがヘイトスピーチ認定されにくいみたいなのとよく似ていて何、ま、て言うのかな単純にあのまず情報が間違ってるもの、うん、別に被差別部落でも何でもないところ被差別部落やっていう。はい あ, あるいは朝鮮部落と何も関係ないところを、うん、表札を見てねなんか左右対称の意思が多いからここはやっぱり朝鮮部落だったって言っ、ね、てんですよ動画の中でもあってそのレベルなんですね、うん、であのーうん、そういうものはもう論外であった、うん、して、ええ、実際にここはこういうところでっていう歴史的な観点を踏まえながら、はい、正確に解説をしているものも結構あるんですよ、ええええだけど 差別的なんだよね、そいそこがあの結構新しい携帯だなーって思ってて。ていうかでそれ YouTube で見せなしならないのかって話もなってくるわけですけどね。だからやっぱりその研究の手を装うと、うん、あのなかなか線引きが難し い, んよ、ね難しい YouTuber YouTube、ので YouTuberYouTube の俺らはすぐは言えるけどさ、うん、あのヘイトスピーチだってなかなかさ死ねとか殺せとかじゃないものまで。うん ヘイトスピーチ扱いするまですごい時間かかったじゃないですか。そうなんです。で、例えばね、さっきあのこのタイトルにこういうのを作ってです、はい、これ僕はあのそれっぽいものを作ったんですよ。あ, <笑>あのええええー、とこういうね、さっきの右上に、はい、こんな赤と黄色のなんかこういうタイトルでこうボロッチイエーをってこれでこれ 後ろは何の写真かっていうと、うん、ただの鬼怒川温泉なんですよ鬼怒、うんうん、川温泉の旅館とかホテルの裏側って大体 こ, ういう、えー、こんな感じになってるんでそのレベルの鬼怒、はい、川温泉だとさすがにあれだけど、うん、そのレベルの単に、あのー、もう使われなくなった廃墟とかそういうところに行ってまあこれね廃墟趣味と、あのー、昭和レトロ趣味 うん、そういうもの全部一体化してて廃墟探索廃線探索それからもっと言うと産業遺産とかね、うんうんうん、あのそういうものを見て回るの楽しかったりするんですか、うんうん、でそういうものと実際にかぶってるんですよ、うんうん、だからなかなかあの難しい部分があ、うんうん、なるほどり、ね。 その興味本位で人 の, やっぱその生活圏にずかずか入ってい、うん、行っていいのかっていうような倫理観がもちろんないですから YouTuber、うん、ーーに野放しになっちゃってる。で、あのーうん、さっきの丹波篠山の例ではここは被差別部落ですみたいなことをガチャガチャガチャって言っちゃって、うん、でとんでもないっていうことになって、えー、削除っていうことになったんだけども、うん、それでも。 もうドアン語はなかなか消しませんでしたみたいなね。うんうんうん、あのこれもずっとヘイトスピーチ問題で僕らがそのずっとやってきたことのまた一からやり直したんですかなるほど。 この「ディープなんとか」っていうのはそもそも多分僕の友達が最初に言い出したことだと思うんですけど、うん、音楽評論家の岩佐学さんという人がて、はいて、はい、彼が80年代の「ディープコリア」という本を出した、ね、出 し, ました、ねええ、で、すごい面白い本なんです、ええ、だけどで僕もすごいディープコリアに影響を受けていて、うんうん、あのー、まあ80 90年代サブカルチャーのち ょ, ちょっとロアクティなものの、うん、代表的な作品の一つだと思うんですけど。うんうん あの韓国のことをよく調べていて、えー、それ自体に韓国人をバカにするような記述はないんだけども、うんうんうん、全体的に韓国というのはディープな場所 で,、うんうん、で日本にはないなんかその強烈な個性の人がいっぱいいるみたいなことを面白おかしく書いているということ自体、うんうん、それをディープと言ったんですよね。うんうん、でその用法が今その YouTube とか、まあ、ニコ動とかでもそうですけど。 あの大阪ディープ案内とかああいうサイト あ, ありますね、はい。今 YouTube にも出てますけど、えー、あれ結構古いじゃないですか、うん、なんとかディープ案内なんとかディープ案内、うん、でその大体行くところはうんその近民街であるとか、うん、あ赤線跡であるとか、えーえー、そういうところです、ねうんうんうん、でそのディープの使い方って多分あの岩佐さんのディープコリアが最初だと思うんですよ さらに言うとそのディープはどっから来てるかっていうとディープサウスのそうですねいわゆるしアメリカの新南部ですよねアメリカの深南部の音楽とか、えー、カルチャーは、えー、そのディープで、えー、あの非常にこう、あのー、泥臭くて熱、はいえー、くて、うん、いいんだっていうところが、うんうん、そのディープサウス の,、えー、あの音楽が、まあ、いいっていうのが日本 の, その黒人音楽ファンの、ねうんうん、間でのあのー 用語の一つだったとい、はい、だから湯浅学さんはやっぱり「ドクター・ジョン」とか、うん、あのニューオーリンズのファンクが好きだし、えーえー、そういうものをディープと言っていて、うん、それをその韓国に援用したと、うん、でさらにそれが今もう30年経って一般化して、うん、普通に差別的なやつらが使うようになってるみたいな感じで、うんうん、例えばその東京なんたらディープ案内っていうね、えーえー、あのサイト自体は、うん めっちゃ気をつけてるんですよ、差別って言われないようにと<笑>、うん、いうの努力がすごい伺かがえない、うん、うん、だけど差別的なんだけど差 別, です、ね、差別的なんだけどやっぱりそのスパッと簡単に指摘されないような工夫があちこち言ってるわけあって、うん、それの阿竜みたいなあのよく似たデザインでちょっと違うタイトルのやつがあるんですけど、はい、もうろにねとウヨ的な差別のオンパレードーさっきのほらその名字が。 あの左右対称にな左右対称とるとか、うん、やっぱりさすが朝鮮人外はこういうところがどうのこうのみたいなね、うんうん、あのなんであれがずっと野放しにされてるのかなっていうのはまあ僕らが相手にしないからなんでしょうけどいろいろ優先順位的に後回しになっちゃってたなっていうところがあって、うんうん、あのそういう意味で言うとこの神戸新聞しか報じてないこのドワンゴの話。ええええ これ結構ちょっと、あのなんかしかも神戸新聞はすごく力が入ってる ん, んですよ、ええ、この件に関して一、ええ、日のうちにこれ3つもね、うんうんうん、詳しい解説を出してて、はい、これちょっとあのね差別との関連でいうとね、うん、僕はやっぱりその動画的なものつまりそのディープなんちゃら案内みたいなもので、うん、やっぱり一番最初に衝撃というよりも ものすごい憤りを感じたのが在特会なんですよ、うんうんうんうん、ウトロをやったわけで ね, ね, ねあれもその系譜なんだよね系譜だと思いますつまり驚々しくね、うん、あそこはあそこって日本人なんて住んでるわけですからね一、うんうんうんえー、とにかく在日コリアンが多く住んでる怖いところ 未踏の地である、みたいな形で。でも我々は今日は集団で来たから決して怖くはないのだみたいな形でやっててで例えば電柱にたまたまハングルのねポスターがあったりあるいはえコリアンと思われる名字があるとそこをカメラで映し出して「これはどうだ?」ここにハングルが」とか「ここに在院誌の名前が」みたいな。 それそんなびっくりすることかよって、えーそのど、普通にあることだろうって話でしかないんだけども、うん、<笑>そういうことによって、いかにそこがいわばディープであるのか、うん、そして、えー、いわば違い法権的なものがそこに渦巻いてて、うん、日本人の、あるいは日本の法の及ばぬ場所が日本にもあるんだって、うん、こんな嘘に決まってんだろうっていう、ねうん、言ってみればなんてことないわけなんだけど、うんえー、そういうことをさんざん、つまり差別に利用してきたわけですよね。うん、常にだかららこののディープなんちゃらといいうう動画っていうのは 常に差別に引用・援用される危険性っていうのをはらんでるんだということ、うん、だから僕はこれ面白おかしく見ることはできないし、うん、でそれをやってる動画っていうのは本当に僕は危険を感じ ま, すうんまああのー、この話は今回はその、はい、タイトルにまでしたけど、えー、内容的には短いですけどタイトルにまでしたのはちょ、えー、っとこれから注目していきますよという意味も込めてなんですけど、はいすねあのー、今後。 実は海外にもやっぱりその最も危険、えー、とイースト LA で最も危険な場所モーストデンジャラスエリアとかねバンコクで一番危険な場所とかね、うん、海外動画にもそういうのがいっぱいあるんですよいやいでもね、うん、僕もね、うん、振り返ってみると自分もね、うん、例えば、あのー、香港のカオルウン城とかね、うんうんうん、あるいはチョンキンマンションとか、うん、最近はまあなんかノンフィクションにもなってるけども。うんうん いやなんかよくわかんないごったいみたい な, なんか文化が衝突し、うん、そういうことは多文化なんだけども。うんうんうん 何か驚々しい雰囲気のとこにわざと足を踏み入れたことを僕自身もあったしね、うん、そうですよね、うん、あるいはマニラに行ってあえてスモーキーマウンテンに足を運んでみるとかってこともあったわけですし、うん、あの人間って何かつまり自分とは普段接することのない、うん、決して交錯することクロスすることのない場所に足を運ぶっていうのはやっぱり何かしらあるわけだけども、うんそうですねうん、だからそういう経験僕ももちろんあるし、えー、だからあの一概に全否定するようなこともないし、はいえー、実際に文化的な価値 情報を、うんはい、あのたくさん発信してるものも中にはあり、うん、だけど簡単に差別に転じてそのことが全然意識的じゃないっていうものも多数あるっていうことで、うんえーえー、こういう今回の笹山みたいなことになっちゃうわけなんですよね、はいうん、だから、えー、とちょっとこれ注視していきたいなと、はい、お思います。えー、とだから例えば、ね、この動画 も, 我々 も, もうあの、YouTuber、ですから、うん ディープ系を検索したらこのこの番組が引っかかるかもしれないです。<笑>ディープなとこが、ええあええ、まあでもそうだったらが見れるのかなと思って見たらなんか怒られてた。そういうの狙たいでそういうの狙ってそういうタイトルをつけてるんですけど、はい、あのちょっとあの問題提起をしておきたいなと思います。はいはい、えー、今日はこんなところで、えー、終わりたいと思いますが。はい 次回は6 月, 9日6月9日、はい、あのー、ゲストにアリックのヤン・ヨンソンさんをお迎えして、はいまあ、今日のいろんなネタとも関係してるんですけど、はい、こういうものってやっぱりさ日本の反差別規範がないことに起因してるますよね、はい、みたいな話をヤンさんは、ヤンさんはいつもしてるし。はい で僕らもその前りゃんさんをお呼びして乗、ね、り越えネット時代にねそういう話をしたことありますけど、はい、もう一回その反差別規範というのについて分かりやすく、うんはい、あのまとめて。 えー、ここのクラックチューブの動画のところに置いときたいなと、うん、そういう気持ちになりまして、はいえー、来週はそれでやりたいと思います。分かりました。来月六月6月9日、はいまあ、最初あの、前々回お休みするって言ってたんですけど休まずに来週もやります。はいはい、ということで、えー、今日はこの辺りで終わりたいと思いいまますさんどどううううももあありりががととごござざしたお疲れ様でしたありがとうございます。